はっきり言いますね。あの営業マンじゃないんですよ皆さん治療科じゃないですかここって。でやっぱり人の体に通じて、まあ、筋膜リリースだったりだとかいろんな修行をやってあまあその商品を納品する形態をとってるのであればここがだから保険のセールスを教える場所ではないし何かあの販売とかしていく上でもやっぱりこの技術っていうトピックスを抜きにして進めることはできないっていうのが。 まあ、うちの会社でやるなら無理だなと思いますね。個人的に。そうでありたいと思ってますし、私もしそこずれるなら嘘を教えてることになると思うんですよ。なぜなら、ね、もし技術追求しなくていいよって私が言うのであれば、本当にどんな業態でもコピーライティングとかね、セールスレターだったりとかね、リピートトークとかね、もう何でも良くなってくるじゃないですか。なんで何でも良くなってきたら、気づけば大事なものを忘れてることになります。で、これはまあ、変な話ですけど、私もそれ、 一度経験したことがあります売り上げ上げるため売りあの既化室作るためならその自分の一番根底にある治療家としてのマインドセットを打ってでもやっていいのかっていうことを忘れそうになった時は過去にあったわけなんですね。それをやった時に、ま、さっき今ちょっと写真消えましたけれどもあの時自分がどういうつもりで外に出たのかってことを思い出すとまあ誰にも誇れないですね。 金儲けのお商売屋さんやろって言われるのが悔しかったんですよ売り上げ上げた時にねそれでどんどんどんどん人にそのなんか売り上げうんぬんかん の, のやり方とかを教えてお前は恥ずかしくないんかってことを集中放火された時期が私はもちろんありましたねであった中でやっぱり思うことは何なのかと言いますとな何か合わない自分がどういう方向で進んでいくべきなのかが明確になってないからそれの方向性に向かって反論できないというふうな時期があもどかしいんですけれども あでねこの皆さんにだから一番最初に言っておきたいことはあの、まあ、ちょっと、まあ、先月もあの何人かの人に相談してもらったんですけれども、あのー、やっぱりまずだから売上は絶対上げてもらいたいのであの死ぬ気でやってほしいですね。はい、でも今は技術の話ですから売上の話抜きにしていますよ。回数券売れてもららんかったら思んないよそれだけはっきり言っとくね。<笑> 解析が売れて売り上げ上がっていいかもしれへんけど、それでいいんだと思って、自分の根底にあるものを潰してあかんでみんな。それずれたら根本的にい安定しないですよ。だって患者さんって自分の体直してほしくて、世界で一番のセラピスト探しに来てるからあ、この人なら私のこと全部見てくれるんかなってことを感じてるよね。でその中で大事なことって別に今すぐ直せなくてもいいし、結果出せなくてもいいんですけど、 それを追求しないといけないっていう風なレール上から自分が落ちてないことですよ。で、これをね、忘れるみんな。途中で。売り上げの話も、私たちもそればっかりしてしまうからっていうところもあるんだけど、けどやっぱり、あの、直すっていうレールから落ちて、この業態で行くなら、正直、売れても地獄やと思いますよ。だって、良くならない人が溜まっていくんでしょ。回数付の残り、消費するために。それはやっぱり良くない。だから、はっきり言いますね。忙しいの分かってるけど、 今すぐ技術の勉強をしろっていうことができないフェーズの人けも当然分かっている今走る時期だから技術のことを高めろって言っても私自身も無理でしたね今はポスティングあってとりあえず思いっきりどうやったら業態としてなすのかってことをやっぱ作るべきです今はだからやり続けばいいあのー、失敗もいっぱいすればいいしたまに患者さんにクレームをもらったりとか心ないことを言われるかもしれないけど別にいいです今は別にいいです なで一番最初になんで技術の話をするのかって言ったら心の隅っこでそれを忘れずに進んでいけば本当にい体生院と自分になりたかったこと本当にできるよってことなんですね。だからねま あ, あの技術が高かったらどうなるのかって言ったら結局私たちの安定ってファンの数でしょファンの数が増えてさもう回数券の販売とか無視してずっと通ってくれる人が30人とか40人になったらもう新規取らなくていいじゃないですか。 で一人チロインでまず完成させるのであればファンの数がいわゆる K の安定になってくるわけなんですよね。でファンの数が安定になってくるのは何なのかって言ったら、それは技術を上げていくベクトル上からやってる先生っていうのは最低条件ですよね。確かに喋りが上手い人であれば通ってはくれると思うけど、もうずっと一生通ってくれるって形になるのはやっぱり技術をやっぱり上げていかないといけないっていうところを大事にされてる先生だと思うんです。その考え方をね。 大事にされてる先生だと思うんですですのであの私はやっぱり一番大事なことはあの最終的に治療院経営ってやっぱりファンの想像なんですね。になってくるのでどうか技術者であるということと患者さんに対してやってる業態なんだよってことは絶対忘れないでほしいです。それをちゃんとやっていけば絶対うまくいくから。絶対うまくいくから。 皆さんに心のゆとりができてやりたい施術ができて家族との時間ができていって物質的に豊かになってよし自分のやりたいこと全部できるようになったってことの根本部分はここの技術に対しての一番根っこの部分を忘れないこことですねこれだから皆さん、まあ、もちろん皆さん技術者で素晴らしい技術を持っておられると思うのでもうそのままやっていただきたいんですけど忘れないようにしていただきたいということを最初に私の方から伝えておこうと思います。 だからお商売とかやっていくとね分かるんですけどこれどっかでよく話してますね3つの要素でこう重なる部分がめっちゃ大事になるんですねこれからやっていく上えでこれ分かる人もたくさんいらっしゃると思うんですけれどもまずはですけれども絶対大事なものは世界一になれると思える商品とかサービスに出会えることなんですビジネスって実は。世界一 になれるものだと確信できるもの自分がそれが確信できると何なのかって言ったらチラシとかホームページに勢いが出てくるんですね勢いがあこれはもういいぞとやっていけるんだっていうふうに思えるようになるから皆さんは長期的にあもうこの技術とかやり方なら堂々と胸を張っていろんなところに広告費1000万かけてでもやったろうというようなものにまず 出会えるるように探し続けることでですすねここれ絶対やってほしいですこのベクトル途中でやめちゃうと事業成長しなくなりますからこれ絶対やり続けることを今後もずっとやっていていただきたいですねあともう一個情熱ですね情熱なんですどんな情熱なのかっていうとこんな人決まってますよねいやどこにいてもならないの私が直しますよ とといううことを情熱的に語れるかどうかどですよねでそしてその治療科であるということと人の体に関われることに関して自分がすごくワクワクしてて世界一になれる技術を学ぼうと頑張ってるからああの患者さんあれやったたよううなななるんちゃうかなみたいな今まで脊柱間狭窄症でもうすぐ立ったらシビで戻って回ってすごく大変やけど次このやり方やったらようなるんちゃうかってなるとまた臨床が変わってくる。 我々のどんどんここの力がスパイスがすごく大事です私たちには。なんでそういうふうに情熱を傾けられるようにこれだから私たち結構セットですね。世界一になれるんじゃないのかなこの技術を広めるのであれば堂々とホームページと広告早く作らなあかんなっていうふうなことに逆に変わってくるわけなんです。それはあなただけで広めとどめてったらもったいないですしあなたがそのポスティングする理由夜疲れてる中でやる理由回数券を売る理由はこの世界一になるであろう技術を 追求するという風なレール上に乗ってるからなんですね乗ってるからいろんなものの根本が全部のパーツが一個に重なっていきますでもそこが外れてあるとちょっとなんか構わない感じ自分の中でうっていう感じがあるかもしれないそれを潜在的に感じているのであれば経営者ですけど技術者であるという風な皆さんの背景を大事にすることですね ここ忘れないでほしいですね。でもう一つ、もう一個何なのか。もうこれはもうそのビジネスなので、利益残るような仕組みを作りなさいということなんです。まあこれはもうビジネスライクなんで、あと皆さん一人一人でやるなら、いっぱい利益絶対残るんで、別に気にしなくていいです。でもそれより大事なことは、そうだな。私はやっぱ事業可家なのであれば、あの、この医療の業界の中で、 自分が何をなせるのかっていう指標をやっぱ考えてほしいなみんなにはねまあたかがエリアビジネスかもしれないですけれどもたかがエリアビジネスって決めているのは自分だと思いますよ。地域ごとにねチラシとかホームページで反応違うかもしれないけれどもやるなら全国取ろうと思わないですかせっかくならあれば。せっかくであればもっと世界中からいろんな技術体系学んでみて。 むちゃめちゃすごい治療技術を開発してみて自分の治療院でやってみたくないですか面白そうじゃないですかそういうことやっていったらで私たちはやっぱりそうで治療家なんですよねやっぱりでそこの部分で勢いとベースの部分に拍車をかけていくものはやっぱり治療家でいいんだ治療技術を追求し続けてていいんだってこととあとやっぱりそれを自分で大事にすることですね考え方として。 でそれをやるからどんどんどんどんいろんなことがうまくいくようになってくると思いますよ。で逆にそこの部分を欠けてると止まるね。私の個人的な。自分の経験でもそうだしいろんな方見させてもらってますけどやっぱりね一本の軸を持ちつつ進んでいく人は一番強いよ。でそしてそれをアイデアとそういう工夫によって世の中に広めていくわけなんですね。軸さえぶれなければ無限に広めることはできます。はい。 なので皆さん、あのー、この技術者の側面の一番最初の話をしましたけれども、まあそうだな、こういう考え方があるので、まあ、いろいろ忙しい時期だと思うんですけれども、まあ、これ頭の片隅に置いててほしいというのが一番最初の私の1個目の話ですね。やってる人の方がかっこいいよ。別にまっすぐ直さなくてもいいけど、こう学ぶんだっていう姿勢を持ちつつやった方が、患者さんは全部伝わるからね。これだから。 自分の中で大事に守りながら歩んでてほしいですね。であともう一個は、まあ、あのどの山を登るのかなんですけれどもあの、まあ、私はもう一言で言ったら絶対ここにいる全員そうですけどいや難病の患者さんだと思いますよ突き詰めるところは。だって治らない患者さんと治せるんだったら自分の何て言うんですか満たされません 人の体に対して何とかしたいっていうふうな気持ちだったりだとか、ね、病院とかでも諦めている症例に対してどうすればいいのかってことに関する一つのキーワードですよキーワードは絶対難病だと思います、まあ、難病の患者さんとか難しい人とか難治性の方に関してどこまで自分がやってやれるんかってことですよね。どこまで自分のスキルで変えてやれるんかってことが歩んでいく道の中で非常に大きな身を持つと。 いうふうなことは今後ちょっとキーワードになっていくんでこれ追求してみても私は面白いと思ってます。どの山登るかは難病治していったりだとか、まあ、いろんなやっぱり、まあ、医療ですよ全員治療科なんで医療の中でどういうことやっていくのかっていうこの山を自分なりに見つけてやるということですね。それやっていけばどんどんどんどん大きなことがここにいる人全員オンラインの人も全員ですけどうまくいくということは私は確信してます。 なんで一番最初技術の話をしました。次2個目経営の話いこうと思います。